皆さんこんこにちはでえ第1弾のシングルの配信が決まりました「The Chocolate and the Milk」は2023年の3月1日午前0時に配信がスタートになります。